なぜニーヤ・ヒトミはマラソン日本記録に12秒差と迫れたのか。レース直前まで喧嘩、最悪の雰囲気だった3人の選択。今年1月に行われたヒューストンマラソン、ニーヤ・ヒトミが日本歴代2位の記録で優勝を果たした。日本記録更新に照準を合わせて大会に臨んだが、目標に掲げた結果には12秒届けかず、レース後は悔し涙を見せた。 それでも革新的なトレーニングを行い、次こそは、との期待を抱かせる意義あるレースだったことは間違いない。献身的にニーヤを支えた二人のコーチと、ニーヤ自身の言葉から振り返る確かな手応えと明確な課題とは、文イコール森本和弘、写真提供イコールトーラップス。優勝で流した悔し涙、挑戦を終え、 発したその一言女子マラソン、日本史上2位。1月15日のヒューストンマラソンでニーヤヒトミは、日本記録とわずか12秒差、2時間19分24秒でフィニッシュした。優勝して悔し涙を流すニーヤ。30代戦史上初、18年ぶり2時間19分台の快挙も、彼女には、日本記録更新に届かなければ意味がない。帰国後、 レースの印象をもう何とも思ってないでしょう。特に目標を達成したわけでもないので、と答えたのも素直な感想だろう。ただ一連のマラソン挑戦を終え、発したその一言に痺れた。証明できたことの一つは自分に合う練習方法が絶対あるということ。例えば長く距離を踏んだら強くなれるのか、スピードの質を上げれば動きにつなげられるのか。 この二つだけでなく、たくさん方法がある。自分に合った方法を自身で探る、選手も自分で選ぶことで、結果が出せると証明できたと思います。誰の人生だって、そうだ。先人の学びや知識は参考になっても、選ぶのは自分自身。結果を出す方法は一つじゃなく、自分に合わなければ継続もできない。仕事も競技も、その根本は同じなのだ。 そして、ニーヤにとってその方法を探す上で、今回大きな役割を担ったのが、横田正人コーチ、ペースメーカーに行った良太郎コーチだった。新谷をきちんと見てニーヤにあったトレーニングを組むヒューストンマラソン出発の一週間前、横田コーチの心境はシンプルに怖いだった。今回のマラソン日本記録更新に向けて選んだ。 距離にこだわらない練習方法、必要以上に長い距離を走らない、がハマるか不安だったからだ。昨年3月に走った東京マラソンの反省を、踏まえ僕らはいわゆるマラソン練習をやるのではなく自分たちが目指すマラソン練習をやろうと決めた。 本を読んだり、誰かの感情が入っていない客観的な情報はいろいろ勉強していますけど、今まで練習メニューはニーヤと僕で相談して決めてきた。僕らの原点は道なき道を行く。そう考えると、ニーヤをどう走らせるか。新谷をきちんと見て、ニーヤに合ったトレーニングを組む考えが、前回は僕の中に欠けていた。 それが申し訳なかったから、今回は逆に、新谷の良さを引き出しながらマラソン練習をどう組むか、に立ち返ったんです。新谷の強みを一番に考えた練習方法。そのコンセプトは、速い動きの中でリズムを作る、だった。東京マラソン時の設定 1km3 分20秒ペース、当然それは恐ろしい速さだが、は、 逆にニーヤからすれば、ちすぎる、というかリズムが悪い。なら、1km3 分17ケラ18秒。もっと言えば 1km3 分10ケラ15秒で基本を作るという、より早くする前代未聞の判断をしたのだ。マラソン走るなら 1000km ぐらいは踏む、べきからの脱却。マラソンを走るには、距離を踏まなければならない。 その固定概念から解放されたニーヤは気持ちが割り切れたことで常にフレッシュな状態で練習に臨めた。横田コーチはその経緯を説明する。前回の東京マラソンでも距離にこだわらないようにしようと話していましたが終わってみるとやっぱりとらわれていた。今回はそうじゃなく練習計画で立ち返るポイントは二つ。動きを崩すことはしない。あとは 継続できなくなるようなことはしない。それを軸に練習の負荷を上げて走る量より質を追求したんです。結果的に練習段階で最も長い距離をデースペースでこなしたのは12月31日に走った 16km のみ、実際はデースペースより速かった。 ジョグで最長 32km、5000m 飛型クルー4本などの距離対策は行ったが、今まで抽象的に認識されてきた、マラソン走るなら 1000km ぐらいは踏むべき、1200km も走っとけば安心、といった距離中心の練習は行わなかった。横田コーチがニーヤを指導する上で重要視するのは、あくまで、新谷のリズム、だという。 新谷にも一日のリズムがある。このタイミングでトレーニングして、支度して、休んで、ご飯食べてみたいな。そのリズムを壊さないことは考慮しました。例えば練習場所なら、前回は無理してでも遠くに行って練習したけど、それだとニーヤの大事にしていることが崩れる。今回は良いコンディションの中で何ができるか考えました。 新谷を見て何が彼女に最適なのかを考え抜いて強化を進めてきた横田コーチ。しかし本番であるヒューストンマラソンの3日前、事件が起きる。ニーアとペースメーカーを務める新田コーチが喧嘩する最悪の状況に陥ったのだ。レース3日前の喧嘩。 プロゆえに、たかが5分の重要性日本記録更新に向け、最も重要な役割を担うペースメーカーを任されたのは、新田良太郎コーチだった。3ヶ月に及ぶ練習で献身的に、ニーヤと並走してきた新殿コーチが、ぶち切れたのはマラソン当日のわずか3日前である。その日、練習に横田コーチが5分遅刻。 直前に入った仕事に対応したためだったが、それをニーヤは許せなかった。私は試合に近づくにつれてきっちりしたい派で試合を想定した日の練習は試合通りに動きたいんです。私も許す心を持つべきなんですけど、試合前最後の刺激だから、決めた時間で絶対にスタートしたかった。たかが5分。でも、私には、たかが5分じゃない。 それで横田さんと私がいつもの言い合いになって、それが新田さんに伝染しちゃったんですよね。新谷と横田コーチの言、e、い争いはよくある光景だが、新田コーチも緊張の限界だった。日本記録挑戦のキーマンという重責もともと実業団の長距離選手だが、新谷に合わせるにはほぼ自己ベスト並みの走りが必要となる。 その中で選手に気を配り走る難しさは、選手以上に緊張するかもしれないとニーヤ自身も理解を示す。ニーヤと神殿コーチ、お互いギリギリの緊張感の中、練習でリズムが合わない。足がぶつかるなどあり、ニーヤがそれを指摘する。ついに神殿コーチは声を凍げた。じゃあ自分で行けよ。 レース直前で主役の二人が喧嘩するという絶望的な状況だった。ペースメーカー神殿コーチのレース前夜の決断。それからレースまでの3日間。二人は口を聞くことなく目も合わさない。最後の調整も別々で行うなど最悪な雰囲気に。後に神殿コーチはこの状況下でこのままヒューストンから帰ろうと思ったと話している。 振り返ればこのマラソン挑戦でピリついたのは何回もありましたけど余裕がなくなってきてコップが溢れた感じでした。自分に余裕がなくなったのが一番の理由かもしれないですね。普段だったら受け流せることも余裕がなくて、言われて、振点てん上がって言い返すみたいな、とても日本記録を狙うレースの前とは思えない雰囲気でした。ただ、レース前日の夜、 ここまでの挑戦の過程を振り返ることで、自然とその怒りは収まったという。本当にそれまではレースで引っ張りたくないと思っていたんです。でも、前夜にベッドに入って色々考えて、自分個人の感情を優先してはダメだ、と思った。このチャレンジに関わってくれた人たちの思いを無駄にしないためにも、自分がやれることを全力でやらなきゃと思って寝たら、 気持ちが楽になったんです。結果、レース前の緊張もあり、二人が再び心を通わせたのは、スタート約5分前。不安そうな新谷の背中を、新田コーチが優しく叩き、3日ぶりに会話を交わす。大丈夫です。今日は遠慮なく、何でも言ってください。全力でサポートしますんで。かくして、ニーの日本記録への挑戦が始まったのである。 たかが5秒ですけど、早く走りすぎてしまった反省レース内容は、ほぼ狙い通りの展開になった。完璧に調子を合わせられたという新田コーチが設定タイム通りのペースで引っ張る。序盤から会長に飛ばすニーヤ、516分25秒13分17秒ペースで走り、一時フィニッシュ予想タイムは2時間18分台が表示された。 ただ、途中のペースが少し速くなってしまったのである。5km から 15km の間で5秒から10秒速くなり、そこで脚力を使ったことが終盤に響いたと、ニーヤは話す。たかが5秒ですけどその5秒を抑えるべきだなと終わって感じました。それは、ニッタさんのせいではなく、自分自身がコントロールしていればよかった問題だと思っています。神殿コーチは、 その後 36km までニーヤに並走。凸凹があるコースでサインを出したり、左右に動くニーヤを感じてポジションも反応。新谷も新田コーチに全幅の信頼を置いて走った。スタート前に日田さんが声をかけてくれてやっぱり新田さんの方が大人だなって思いました。 日田さんに全部任せようと思ったし、実際走っていても本当に心強かった。私は日田さんが抜けた後、一人で走らなきゃいけないところからが勝負。35以降のコースがまたハードになるので、対応しなきゃと考えていました。途中、ツイッターのトレンドに、ペースメーカーの名前、神殿さんが入る陸上界の陳時も発生したこのレース。 結果的にニーヤはギリギリまで日本記録更新の可能性を感じさせたが、コースの難しさ、向かい風、周りに誰もいない状況など環境も重なり、日本記録にわずか12秒届かない記録でフィニッシュ。評価すべき好成績だが、ニーヤの挑戦は未達成に終わった。わずか12秒。それでも予想外だった立ち直りの速さ。 ただ、予想外だったのは、ニーヤの立ち直りの速さである。3ヶ月すべてをかけて、わずか12秒届かなかっただけ。普通なら、その悔しさから簡単に立ち直れるはずがない。しかし、今回のニーヤは1時間で、次は9月のベルリンマラソンで記録を狙いたい、と頭を切り替えていた。それは、課題が明確だったからこそ、だ。 ゴール後は泣きながらですけどずっと私を肯定して支えてくれた横田さんやスタッフにまずお礼を言いました。徐々に冷静になると、この練習が足らなかったとか、ペースをもう少し自分でコントロールすべきだったとか、それはベルリンまでにカバーできると思えた。だから、そこまで落ち込むことないと思って、切り替えられたんです。東京マラソン直後、マラソンはもう嫌です。 と公言していたニーヤ。しかし、横田コーチ、神殿コーチ、その他サポートメンバーと作り上げた仮説と検証が、ニーヤを次へ進ませたのである。無謀に聞こえる現実的な、日本記録の1分以上更新、横田コーチの選手目線に立ったトレーニングで、唯一無二のマラソンチャレンジをやりきったニーヤ瞳。 一連の過程は YouTube で動画公開され、魅力あるコンテンツにコメント欄は、すごいドキュメンタリー。目が離せませんでした。プロがどれだけ重圧がかかる環境で戦っているのか伝わってきました。など、後押しの声が届く。年に数回の大きな大会でしかメディアに取り上げられない陸上競技。 挑戦の過程が見えづらい選手たちの活動において発信の仕方もまた前例を見ないケースだった。それぞれの決断はまた次の選択につながる。一連のチャレンジを終えてニーヤが語ったのは自分で選択する重要性だった。日本のマラソン女子はまるで一つの方法でしか結果が出ないかのように時代が流れてきた印象がある。 それが私にとっては理解できなくて、なぜ人に合わせる練習メニューじゃなく、この練習じゃないとマラソンは走れないという認識になってしまったのか。それが違和感でしかなかった。今回それを横田コーチと話し合って払拭できた。かといって私の練習方法が正しいとかではない。 選手自身も言われたことだけをやるのではなく、自分に何が必要なのか、選ぶ力を身につけることが必要だなと思っています。横田コーチは、もっと早い方が現実的、と、ちょっと聞けば無謀な、しかしワクワクするような筋書きを我がで話す。得られたのは確かな手応えと明確な課題。 手応えで言えば僕らの軸はスピードやリズムの追求でそれをトレーニングの中心に据えるべきだということ。距離のリスクを取りすぎる必要はないと確信に変わった。課題は30以降の落ち込みへの取り組みが必要ということ。そのコンセプトを大事にベルリンまでの過程を組み立てていきたい。 僕は今回の12秒差を詰めるというより、17分台とか、日本記録を1分以上更新するのが現実的だと考えています。今、ニーヤは4種目5000メートル、1万メートル、ハーフマラソン、マラソンでの日本記録更新を目指していますけど、僕はそれをオリンピック出場やメダル獲得と同等、それ以上にタフなことだと思っている。 それを一緒にやらせてもらえて本当に感謝していますし、そこを作れることは本当に楽しいです。それぞれの選択が導き出す答えはまた9月のベルリンで確認できる。それまで楽しみに待っていよう。小なりり大なり、文イコール森本和弘、なり、文。